今日はテスラのモバイルエントメンテナンスっていって今テスラあの内容によってはサービスセンターに持っていくことなく、えー、来てメンテをしてくれるというサービスがあります。 Is this, this the computer? Hmm? This is the computer? Yeah, that's the old computer. Old one? Yeah. Okay. That's the 2.5. Yeah. i n to go. a y so I'm g o i n t i n t go. s t a i n g to i g o n g to go. o a y s to i s Oh yeah, no、あ<音楽>はい。 えー、<笑>テスラ X2018 年の夏に買ったんですけど、えー、いよいよ今回追加で、えー、アップグレードしてフルセルフドライビングオートパイロットのまあ、最高級版みたいのに、えー、アップグレードしましたで今日さっきテスラの、えー、サービスの人が来てここの下にあるですね<笑> なんとかコンピューターこのグラーブボックスの下にある、えー、ドライブコンピューターみたいのを、えー、バージョン 2.5 から 3.0 にアップグレードしてでその後ファームウェアを新しいのをダウンロード Wi-Fi でダウンロードしてこれは結構時間かかってで、えー、今アップデートしてるんですけどこれが終わったら今現在のフルサービス、えー、フルセルフドライビングが でででいいいよいよ運転できるととうことでしてね今ちょっとこれ、えー、終わってから早速運転したいんですけどどうですかね、えー、うまくなんかたあのー、ファームウェアがアップデートエラーになることが多いんらしいんでちょっと心配ですがあっ リ, リブーティングだって大丈夫かなホンテスラすごくてオーバーザエアアップデートっつってもう Wi-Fi に繋がって あのセンターからプッシュされたあのアップデートをどんどん更新できるので本当にコンピューターの OS とかソフトウェアをアップデートするイメージこれをできるのはテスラだけだしですよちなみにテスラの株は今日いよいよ800ドル超えしてえ去年の12月からさらに上がってしまっているというちょっとどうなるんでしょうか今テスラがリブートしてる時です リブトしてるとこんなな感じになりますもうちょっとしたら上がってくると思うんだけど来ましたよ上がってきています大丈夫かあ来たリリースノーツがうまく出たら OK になるそうなんですけどどうでしょうかはいそれじゃあえー、一体 フルセレフドライビングを買ってどうなったか何が変わったかってところなんですけどその前にすでに購入していたエンハンストオートパイロットではすでにこのオートスティアえ自動的にこうハンドルをえ操作する機能とあとナビゲートオオートパイロットえ高速道路とかでレーン変えたりとかこれはえ追い越し車線を自動的に抜けるかとか レーン変えるときに自分でこう確認してこ の, あの今このバーみたいのを引いて確認まあコンファメーションするかもしくは自動的にレーン変えるかとかあとはレーンを変えたときにチャイムが鳴ったりとかこうバイブレートどこがバイブレートするのかよく分かんないですけどハンドルかなっていう機能を設定できますもうすでにこれはもうあったんですねであともう一つあったのはこのサモンといってガレージから出したりとか 自分のいるところまで自動的に来てくれるとかそういう機能はもうすでにあったで今回5000ドル通過してフルセルフドライブにした時にまずこのトラフィックライトストップサインコントロール、えー、この コ, コンソールで、えー、信号とかストップサイン、あのー、とかストップって書いてあるサインとかを認識すると さらに、その、信号機のところで、自動的に止まるという機能があります。ただし、これほんとちょっとアホみたいなんだけど、青信号でも止まっちゃうっていう。信号が赤とか青とか関係なく止まる。止まりたくなかったら、勝手にもうスローダウンしちゃうんで、近づいてきたら。アクセルを 踏, む踏み続ける、踏むとか、あとは、その、あの、このバーをこう、に引いて、あの、そのまま行けって、こう、指示しない限り止まってしまうっていう、一番使えない機能なんで、もう速攻オフにしたんですけど、 あとは新しいの2つ目はグリ、えーントラフィックライトチャイムって言ってあ信号が青になったらピコンってなるっていうキラーンってなるっていうまあこれはなんか信号の時にちょっと嘘見してたりとかまあ携帯見てたりとかっていう時になるとまあ青になったなぐらいのぐらいで、まあ、そこまで使える機能じゃないかなと思いますあとこの最後の、えー、フォル・セルフ・ドライビング・ビジュア a t ゼ, ゼーション・プ v ビューっていうのが 実はこのコンソールに、えー、その信号機とかカメラが、えー、認識したオブジェクトうんストップサインとか信号機とかあとは今はあの工事中のコーンとかゴミ箱とか道の横にあるやつこういうのをまあここに映し出すという機能です早速運転しましょうレッツラゴー 始めましたがオートパイロットがまあハードウェアが変わったってことで今カリブレーションインプログレスと書いてありますねえカ、ー、リブレーションを今しているとで左側のこの、えー、青いこのこれのところがハンドルのところがその 進行具合を表してるんですかねせっかくいきなり試したかったけど今全然逆に自動運転できないマニュアルで運転しなきゃダメですよそれ以外はちょっと見た目は変わりませんねこの Additional cameras calibrating って書いてあるからこの新しいハードウェアとまファームウェアになってカメラは1回も全部 キャリブレートしないとこういうオートパイロットの機能も全然使えない状況みたいですね待つしかないですね進んできました運転しながらカリブレートするということですよねそうですよね周りの状況を見て、えー、カメラのキャリブレーションコンプリートって出ましたさああっもうすでになんか信号を認識するようになってます はーまあそれだけなんですけどえっ、ー、とオートライブはできるようになったはいきましたえっ、ー、ともうすでにエンハンストっていうのがあるんで実はフルセルフドライブにしてもえー、信号見えたりとか赤信号で止まったり走することができる多分それだけかなもしかしたら、えー 高速で自動追従したりレーン変えたり高速から出たりするのはもうあるから信号の認識かな一番のところは赤で止まるっていうで青になったら教えてくれるけど勝手には進まないみたいななので、えー、交差点で信号で曲がって右に曲がったりとかっていうのは機能上は多分もうできるけどまだデータ版なのかな、えー、パブリックには。 オファーしてないと。ちょっとスピード上げて。ということですね。はい。ああ、周りのスピードサインも認識してる。はいはい。よし、オートパイロットスタート。ストッピングフォー・トラフッオッケ OK。だから、ストップサインを認識した。え、勝手に止まるかなこれ。これ、フォー・ウェイ・ストアップがあります。 止まったでも進まない残念ながら進みませんでした「unable to proceed」って書いてありました進んでよこの前のトラッシュキャンをここでも認識していると<笑> それだけじゃんちょっと認識力が高まっただけじゃないのこ れ, れまあこんな感じで運転しますね本当はこうですねはいね時々握ってねっていうからちょっとこうどッと。 はい、ということで5000ドルかけてフルセルフドライビングパッケージを導入してみましたが今、現時点では、まあ、ほとんど全然使えないなって機能的にはあんまり変わらなかったなっていうのが印象ですでもね、これ買っておけば、えー、いずれフルセルフドライビングがマーケットに、まあ、リリースされたときにもうすでにその機能があるので、えー、すぐにそれが使えると追加料金なしで使えると。 サブスクになってももう費用なしでできるということで、えー、確保できたっていうのとあとは、えー、この車売った時にねもし売った時に、えー、フルセルフドライブがあるっていうのとないと、まあ、ちょっと価値が違うと思うんでそれでまあちょっと値段は違うかなと思うんだけどなんとこれも知らなかったんだけど、えー、残念なことにこの買ったフルセルフドライブっていうのは この車にしか有効じゃなくて例えば次もう1台テスラ買って来年、まあ、例えばサイバートラック買ったとしても、えー、今持ってるフルセルフドライビングの機能はこの車に、あのー、ついていくので、えー、また買い直さなきゃいけないっていう事実が発覚して、えー、なのでせめてこれフルセルフドライビングが出てから何年か乗らなきゃいけないかなってい う, う、えー、思ってます。 まあ、ちょっと楽しみに待っていたいと思います早くテスラさんフルセルフドライブ作ってくださいね OK それでは I will see you in the next video アロハ